えー、とコロナ禍で発表できなかった新作ようやくあの踊ることができます、えー、としばらくぶりのお客様の前での演舞みんな緊張しちゃってますけども応援のほどよろしくお願いいたしますそれでは演舞練新作式キララ応援よろしくお願いいたします 三平の懐に舞う我らが天狗ム進化周到天真らんま笑顔届けと舞い踊りついに You're a good